これが復旧工事を終えて新しくなった第5只み川橋梁です。動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、青晋です。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。 さて、現在地、会津田島駅なんですけれども、現在の時刻が朝の5時半です。なんでこんな時間にオープニングを撮っているかと言いますと、これから僕は、会津鉄道会津線の6時12分に出発する4月の電車に乗りまして、一路、石若松駅に向かいます。その後、石若松駅で JR 只見線に乗り換えまして、会津川口駅という駅に向かいます。只見線をご存じない方のために、簡単に僕が知っている範囲の知識で説明させていただきますと、JR 線は福島県の会津若松駅から新潟県の小入駅までを結ぶいわゆる路線です全36駅ありましてご存知の方は卑怯の路線などとも言われるそうですただこの只見線10年以上前に福島豪雨ということで大きな災害がありましてそれ以来会津川口駅から只見駅までの区間バスによる代替輸送に切り替わってまして未だに全線運転再開とはなっていませんところが最近ネットのニュースなので知ったんですけれど この只見線一時は廃線の危機にまで追い込まれたようですが地域の人々の根強い後押しによってなんと近く運転再開の見通しが立ったということで旅動画から離れるかもしれないんですけれども只見線の復興への確かな日差しをこの目で確かめたいと思います余談にはなりますがかなり前に小湊鉄道の集 中, 中豪雨被害をレポートする動画配信させていただいたんですけれどもその千葉県の小湊鉄道の被ハ40系はもともとタダの ただ線で運行されていたものですので、千葉と福島で縁もゆかりもないように思いますが、とても縁の深い路線同士ですので、小湊鉄道とただ線は、そのあたりの不思議なご縁も感じつつ、今回のレポート動画を撮らせていただければなと思っています。ぜひ、最後までご覧ください。それでは、今回の旅を始めていきたいと思います。 うちに乗り込みことができました。あと4分程度で検証しまです。 ここから只見線に乗り換えるわけなんですが、以前配信させていただいた、会津美里町の中華ラーメン親不孝さんの動画でもお話ししたんですけれども、只見線に関しては交通系 IC カード使えないので、これから向かう会津川口駅までの片道運賃 1,170 円ですので、西週間松の駅で往復運賃 2,340 円分を購入して、次の只見線の到着待ちたいと思います。 改札で、会津川口駅までの乗車券を購入することができました。往復分で、やはり2340円かかりました。赤ぶこ餃子食べに行った時は初めてで何もわかってなかったんですけれども、今回、改札でも往復の乗車券を購入できることが分かったので、良かったです。 会津川口駅到着しました。ちょうど今、会津若松から会津川口駅に向かって運行されていた列車がここに止まっているわけなんですが、それにしてもびっくりしました、本当に。見てください。この眺望、この景色。ホームのすぐそばに、これおそらく只見川でいいんですかね。只見川がゆったり流れている姿を、壮大な景色を見ることができる、素晴らしいロケーションです。 これから僕は、第五、ただ川橋梁を見に行きます。合津川口駅からは、徒歩20分圏内と聞いてます。で、本来であれば、三つの橋が、10年以上前の集 中, 中豪雨で流されてしまっているので、それを全てお見せするのが、本来やるべきことだと思うんですけれども、残念ながら、スケジュールの都合上、僕は三つの橋をレポートするだけの余裕を持ち合わせていないんですね。今回の、屋外製品に関しては。なので、大変申し訳ないのですが、第五、ただ川橋梁の復旧具合だけでも、 皆さんにお見せできればなと思っています申し訳ないですが第6畳川橋梁第7畳川橋梁に関してはどうかご容赦ください たった今入手した情報なんですけれども、ただ線の3つの橋、実は去年すべて工事が完了しているそうです。ただ、今雪が深いですし、それから試運転の時間がおよそ3ヶ月以上必要なので、その試運転が始まるのが雪が溶けて落ち着いた5月頃からということで、完全な全線運転再開の予定時期は今年の11月なんだそうです。というわけで早速、第5、ただ見川橋梁見てみたいと思います。 ます<音楽> 会津川口駅の作業員の方に教えていただいた通り今野尻川という一級河川を通りながら目の前にですね川口トンネルというトンネルがありまして第五只見川橋梁を見るためにはこのトンネルを通り抜けなければならないそうですなので大変ですけどこのまま徒歩で向かってみます 川口トンネルの内部に入りました川口トンネルなんですが左側の歩道はかなり広いんですが右側は人が1人通れるかどうかの細い路肩のような道になってますそしてフェンスがありません 川口トンネルを抜けたところですかなり振られてから時間が経っているのか車が一台二台来るだけですごい御恩がしましたねさあ先へ進みたいと思いますこれは高等学校なんでしょうか福島県立川口高等学校の看板を見つけました よく分かりませんが薬局の向こう側にあるのが高等学校みたいです初めてここ来たんですが3月で僕の身長を超えるぐらいまだ積雪が残っていることにちょっと圧倒されてます。 第5畳川橋梁に行くにはもう少し歩かないといけないようです会津川口駅から歩き始めておよそ20分程度低下しましたマップアプリで調べたところおよそ徒歩20分で着くということだったんですが実際には徒歩30分あと11分かかるそうです歩くのには慣れてますからこの格好でも頑張りますあ れ, なんかあれ これが復旧工事を終えて新しくなった第五只見川橋梁です。残念ながらここから先に進むことはできません。深い雪と、それからフェンスのために進むことはできなくなっています。といっても、この先は川なので、命の危険に関わるので、ここで見られるだけでもいいのかなと思います。僕が見たニュースの情報では、こちら側の部分が10年以上前の豪雨で流されてしまって、そのために第5只見川橋梁、普通空間になってしまったと聞いています。では、新しくなった第5只見川 川橋梁をじっくりご覧いただければなと思います。 というわけで、只見線の第5、只見川橋梁を見ていただきました。あとは電車が走るだけっていう状態になってましたね。早く試運転が終わって、電車が第5、只見川橋梁と続く第6、第7の只見川橋梁を走る姿、それを見るのが待ち遠しいなと思います。 だいぶ、会津川口駅の方まで戻ってきました。それでは、この旅動画の締めくくりに、この会津川口駅で有名な食堂があるので、そちらをご紹介します。会津川口駅でとても有名な食堂、それがこちらのおふくろさんです。調べたところ、営業時間は10時から15時まで、ランチタイムのみ営業されていらっしゃるそうです。ね、もうお腹空きました。たくさん歩いたので、早速美味しい料理をいただきたいと思います。 でおふくろうさんでマツカレーミックスラーメンをいただきました。本当に美味しかったです。そうそうこの旅もフィナーレに近づいてきました。まず川口駅に向かいたいと思います。今回の旅動画どうでしたか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。